よくよく様、お呼びでしょうかくガードはすでに人を隔離区域に使わしたよく<音声>を解き放つ時が来たのじゃ目標シグナル消失、位置を見失った気をくけて 様子が変よまさか、御聖書…どうしてここに…避け の行動情報にはなかったわエナジーが少ない最後まで持ってちょうだいまずいわあのモンスター持ってきたの 出口があればいいけどはいっい、まだニュータン サプレッサーエナジー不足により停止しますまずい何とか持ちこたえてサプレッサーのエナジーはもうあと少しあと少しだけ目標を捕獲了解連行した後に記憶を消去する お兄ちゃん心拍数が安定してきたわもう大丈夫だろう身体機能を回復している見合ってよかったあ動いたわ光一体何がねえねえ見えるお兄ちゃん早く来て気がついたか サプレッサーは問題ないな。安心しろ、もう大丈夫だ。ここはどこサプレッサーのエナジープールを新しいものと取り替えた。少しは楽になったか。ああ。 かなりあなたたちはこいつはシャーリー俺は兄のジークこのシェルターの責任者だあなたたちが助けてくれたのうんシェルターの裏手に倒れてたのを見つけてそれにサプレッサーのバッテリーも切れていたそれで仕方なく シェルターに運んで応急処置をしたというわけだここはコードナンバー HT501 アストラシェルターだよそれはそうと名前は何だなぜうそれが何も覚えてなくて私が見つけた時は全身すり傷だらけだったもしかすると迷子になったスカベンジャーさんかな 迷子<笑>それは運が悪かったなあのメカの墓場には異星獣が住みついている記憶が戻るまでここにいるといいさっき全身を検査したが特に問題はなかったありがとう助かとりあえず身なりを整えろそれではいくらなんでもひどすぎるシャーリー こいつをセリーンのところに連れて行ってやれ彼女にはもう知らせてやる でしょここシャーリーとジークはここで育ったの私たち小さい頃からずっとここで暮らしてるのその頃はまだ人も少なくてねみんなで少しずつシェルターを今の形にしたのよえっ 準備がて で, できていますいつでもどうぞこれは私はミア、ダイアン、ダイユン、ダイ世代 AI サーバントですこんにちはミアはこれでも役に立つのよお兄ちゃんが遺跡から見つけてきたのでも言語モジュールにちょっと問題があって時々会話が変なのすみませんミアは皆さんに正しく伝わるよう努力します いいのよ<笑>早くこちらへセリンさんをお待たせしてはいけませんねえあそこに戦艦があるでしょあれはベツレヘム号50年前からあるんだって。 お兄ちゃんが言ってた50年も大厄災の時近くをパトロールしていた連邦艦隊がオムニアムの爆発で全滅したのベツレヘム号だけが島に不時着してその残骸の周りにシェルターを建てたのよあれがセリンさんよ行きましょうなああんたが裏山で救助されたって子ね はじめまして、えっとシャーリーと同世代かしら外の世界で随分苦労したんでしょうねセリンさん早くこの人をきれいにしてあげてはいはい分かりましたよ 《あらやっぱり孫にも衣装ね》ありがとう。いいえほら見た目も小ざっぱりしたことだし無駄話はやめてこの子にシェルターを案内してあげたら に気に入られたみたいね。ここは制御室。シェルターに異常がないか観測するの。おはようシャーリー。タールさん、おはよう。お前さんたちが助けたっていうのはこの子か。体の具合はどうだ。 おかげさまでなんとかそうか今の世の中平穏無事が一番だお店長様に感謝しねえとなパウルさんお酒臭いあーっあへへ昨日ちょっと飲みすぎてなちょうどこれから環境観測データの回収に行こうと思ってたとこだでも まだお酒が残ってるんじゃないデータの件は私に任せてこの間みたいに酔っ払って池にはまったりしないでよあ、いや、へ<笑>へここはお前せんたちに頼むとするかそんならえ興味あるんだいいだろシェルターの環境を知るいいチャンスだドローンと一緒なら 道に迷う心配もない。